4週目5回目回のビデオです、はい、ここでは ED パズルを使った課題の作り方について説明しますがその前にどのような課題だったかを見ていきましょうはいね学生が、ね、リンクをクリックすると、ね、このような画面になりますここで名前を入れるんですね アルファベットで入れましょうねでもね自分の名前を入れます、うん、そしてクラスに入るとこのようなものが出てきます、ね、YouTube 動画を見てに日本に来てどのぐらいですかちょうど半年ですそうですか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 提出すると、あ、半年でしたね。すいません。合ってますね。すいません。これは問題のミスですけど、はい。ね。まあ、このようなことができるということですね。はい。これは YouTube 動画も私が作ったものです。はい。じゃあ、このね、ED パズルを使った、ね、課題の作り方、やってみましょう。はい。まず、これですね。 ここに行きます。edpuzzle.com、ね。はい。ここに行くと、こんな画面になりますから、ね。まあ、初めての人はサインアップをしてください。ね。で、私の場合、もうログインできますね。サインアップしてますから。で、必ずね、あの、アカウントを作るときには、ティーチャーを選んでくださいね。はい。で、あの、Google の、ね。 アカウントでログインが可能です。はい。ね。そうすると、このような画面になります。ね。はい。まあ、私はなんかいくつか試してみたコンテンツがありますけれども、皆さんは多分何もないはずです。はい。で、まずですね、コンテンツを作ります。コンテンツというのは、まあ、さっきの問題ですね。問題を作ってみましょう。 で問題を作るときはですね、はい、えっ、ー、と、ここでクリエイトはビデオを押します。そして、ね、YouTube ですね、ここにあるのを使ってもいいんですけど、ね、例えば日本語と入れたらたくさんコンテンツが出てきますけれども、ね、これはもう誰かが作った、ね、あのコンテンツですね。はい。で、えっ、ー、と、じゃあ、 1から新しいコンテンツをね、作ってみます。はい。えっと、この YouTube の動画は私が ED パズルの説明用に作ったものです。はい。ここにさっき見たように聞き取りの問題が入っているんですね。はい。じゃあこれをコピーしますね。はい。この URL をコピーして、もう一回ねコピーして、えっと、ED パズル、ここですね。はい。 ここに、一番上に貼り付けます。サーチ。すると、この動画が、この ED パズルの中に入ります。と、これは自分が作ったものでもいいし、あの、全然知らない人が作ったものでも、自由に持ってくることができます。ね。はい。それで、はい。じゃあ、ちょっと見てみましょうか。ね。これ。はい。じゃあ、再生してみましょう。 最初はあまりいいらないところがありますねこういうところはね切りましょうはいじゃあここからここまでは切っちゃいましょう必要ないからねじゃんじゃんじゃんじゃんってこの辺りかなはいねこれを持ってくるだけですここからビデオが始まります二。ね 日本に来てどのぐらいですかちょうど半年ですそうですか日本になれましたかはいなんとかはいじゃあここで 止, ま止めますね止めましたでここで問題を例えば入れてみますねじゃあここで問題を入れますここですよクエスチョンを押してみますするとこんな画面になります ね。いろいろなタイプを選ぶことができます。これは、マルティプルチョイス。ね。選択問題。これは、書く問題。これは問題じゃなくて、なんかコメントみたいなね。ノートですね。はい。まあ、えっとね、これが一番使いやすいですね。やっぱりね。はい。じゃあ、ここをちょっとクリックしてみますね。そうしたら、このような画面になります。はい。これはとってもわかりやすいです。ここに、 問題を書きます、ね。例えば、もう何でもちょあの、ね、女の人は日本に来てどのくらいですかとかね。はい、で、えっ、ー、と、何でしたっけ ?6 ヶ月ですとか、ね。1年です。ですはいらないか。ね、で、これで、 もっと選択肢を増やすことができますね。はい、うん6年です、ねえー。1ヶ月です。と ね,、はいねまあ、4つ選択肢を作りました。で、ここ前にあるこれが正しい答えですよということですね。チェックをしているのが、はいね、正しい答え。 もしこれが違ったら、こうして1年を正しい答えと決めたらいいだけですね。はい。はい。ね、これはランダムで順番が変わりませんから、正解、正しい答えを、ね、動かしてくださいね。はい。これもできるかなあできる動かせないね。はい、はい。で、これでできたら、セーブします。はい。ね、このようになるわけですね。はい。 じゃあコンティニュー行きましょう。二日本に来てどのぐらいですか？ちょうど半年です。そうですか。日本になれましたか？はい、なんとか。はいじゃあここでもまたクエスチョンを入れてみましょう。ね。えー、じゃあこれは書く問題にしましょうか。ね。日本に 慣れましたかっていう質問ですね。はい、セーブします。ね、そうすると、これは学生が、はい、慣れましたとか、いいえ、慣れていませんとか書くわけですね。書く問題。ただ、これは多分、正しい答えを決めることができないですね。ですから、なんか、 意見を聞くとかねそういうことにしか使えないかなと思いますは い, ねはいですから使い方はとっても作り方はとっても簡単ですねうんコンティニューね自分が入れたいところでビデオを止めてクエスチョンを押してねあの問題を作るそれだけですはいじゃあこれで例えば終わりましたねはいフィニッシュします はい、もうできました。問題。とっても簡単ですね。はい。じゃあ、ここまではとっても簡単なんですが、この後ですね。この後が結構、なんかよく分かりにくいんですね。はい。じゃあ、アサインしますね。これ。今、問題を作っている、作っただけですから、アサインします。はい。すると、このような画面になります。ね。どのクラスにアサインするか。 で私はこれあの、研修会用のために作りましたが、多分皆さんは最初ありません。で、クラスを決めなければいけないんですね。どのクラスか、ね。別にクラスに人はいなくてもいいんですけど、決めなければいけないみたいです。じゃあ、新しいクラスをね、作ってみます。こうします。名前。彩りクラス。で、大事なのは、他のはもう何でもいいんです。 クラスタイプですね。クラシックとオープンがあります。で、えー、オープンにすると学生はログインしなくてもいいということです。はい。ね、じゃあ、これでクリエイトします。はい。じゃあ、彩りクラスができました。はい。じゃあ、彩りクラスに、えー、この問題をアサインしますね。はい。 こ こ, ここは、ね、この宿題、課題が始まる日、時間で、いつまでにするか、締め切り。別に決めなくてもいいですね。ね、はい、じゃあ、これでアサインしましょう。はいですね、はい。で、アサインしたんですね。はい、で、出、えー、きたのかな。はい これシェアするわけですね。シェア、アサインメント。これをします。すると、ここに URL が出てきています。はい。これをコピーして、学生にこれを配るだけです。ね。はい。もう一回ね。ここですね。シェア、アサインメント、コピー、リンク。これでコピーされました。ここに入ったら、誰でも今の私が作った問題をすることができるわけですね。はい。じゃあ、これを Google スライドにつけてみます。例えば、ここにつけてみますね。はい。例えば、ね、これが学生にあげたスライドです。あげるスライド。ね。じゃあ、今日の課題です。例えばね、ここ書きますね。それで、じゃあ、ここ選択して、ここですね。ここ、リンクですね。インサートリンク。 で、ここにさっきコピーしたのを貼り付けます。アプライします。こうすることで、ここをクリックしたら、さっきの URL に飛べるようになります。はい。じゃあ、再生してみましょう、ね。プレゼンモードで、はい。学生が、例えばこれ、いきますよね。あ、今私はログインしてますね。ちょっと一回ログアウトしてみますね。学生からの 見方を、すいません。えっ、ー、と、どれだっけあ、これね。はい。学生がこれを押したら、こうなります。ね。で、ニックネームを入れます。でも、あれひらがなはダメなのかなひらがなはダメなんですね。あの、アルファベット。ね。ねアルファベットを入れて、Join Open Class。はい。ね。これで、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 ね。これで、サブミット。はい。ね。はい。ですね。まあ、こんな感じで。はい。ここでやめますけど、ね。はい。で、学生はこのようにします。はい。じゃあ、これで OK ですね。はい。じゃあ、次はですね、最後に学生が書いたものを先生がチェックしなくてはいけません。ね。さあ、見てみましょう。えー、っと。 あ、すみません。ログアウトしちゃったね。はい。もう一回ログインします。これかなうん。はい。で、なこの辺が分かりにくいんですけど、ね、マイクラスに行きましょうか。マイクラスに行きます。ね、彩りクラス。 あ、ここにね、自分の作ったクラスがあります。彩りクラスもあるし、ね、こういうクラスもあります。はい。で、これですね、これ。で、えっ、ー、と、これがインプログレスだから今やっているということですね。これを見てみましょうか。そうすると、ね、はい、ここに出ますね。えっ、ー、と、誰がやったか。ね、さっき私が学生のふりをしてやったもの。ね。 えー、あ 10% しか見てないとかあ、これはいいですね。反転授業をするときに、どのぐらい見たかがわかるんですね。はいあ最後までやらないと点数は出ないんですね。はい、まあ、とにかく、うーんなるほどね。ね、はい、これで誰がやったかやっていないかをチェックすることができるわけですね。はい ね、はーい。ということです。いいですかまた、クラスルームに、マイクラスに行って、自分のクラスを選択して、そこで見ることができるということです。はい。じゃあ、いいでしょうか。ね。あの、ED パズルね。あの、いろんなことができて面白いですよね。うん。ちょっとスマートフォンでやると、うん、ちょっとやりにくい部分はあるんですけど、ね。もし、 たくさん使うんだったら、アプリをダウンロードさせてやるといいと思います。で、さっきも言いましたけど、あの、どんな画像でも、ああ、YouTube にあるどんなビデオでもつ使えるのかなうん。使える。ね、例えば、ね、こういうなんだろう。音楽のものも、ね、こうやり、使って、例えば歌詞の、 穴埋め問題とかを、ね、作ったりすることもできます、ね。だから、ね、聞き取り問題じゃなくていろいろできますよね。はい。はい。というわけで今日は ED パズルの使い方について簡単に説明しました。はい。じゃあ、お疲れ様でした。